皆さんこんこにちはごご紹介ありがとうございます、えー、私たちめったに表舞台には出ませんがエミリンズと申します、えー、大きな祭りでこうして、えー、桜の下で踊ることを楽しみに今日桜色の衣装にしてあの今日のために衣装を作ってやってまいりました、えー、人数は少ないですが曲と踊りは、えー、よさこいの母国友寿が先生からいただき18年間 ずっと大事に劣ってまいりました、えー、今日たくさんの皆さんに見てもらえることをすごく、えー、楽しみにしておりましたどうぞよろしくお願いいたします you、oh.